みきさとのみきですえっとなんだっけあ日本からミャンマーに帰ってきましたイエーイだけどご覧の通りだなうきに帰ってきてます大ぶりやないかいてあ大りどしゃぶりどしゃぶりやないなかいてということで帰ってきてすぐなんですが えっと、あそう雨季で後ろの畑の植物たちがちょっと大変なことになってるので今日はその植物のためになんだっけあれプランターを買いに行こうと思います。イーイということでその様子を皆さんとここでシェアしたいと思います。てみましょう 着きましたーどれちっちゃいのでこれぐらいでいいんじゃないかないやいや、倒れるがな倒れる確実にあ、そうダウンうだ一万三千。円あ、でもそんなもんなんだ、うん サこれはあれだ っ, たらちょっと高いじ ゃ, んじゃあこれにする どこに行く はっ。 ヤンゴンゴだけに な, るのかな分かんないけど、えっと、割と1つの道に同じお店がいっぱい並んでいます例えばこの辺ここは、えっと、チャイワイペアランかななんだけど、えっと、その道のところにずっと点々とこの植物のお店が並んでますこれ植物とかプランターだね えっ、ー、と、結局プランターは1234つ買いました車に乗せてもらいますいうことはうちに帰って移し替える作業をしないといけないということで頑張りましょうイエーイということで昨日買った ツボたちを、ツボじゃない、間違った蜂植えたちをうちに持ってか、あ〜畑にえ、なんだ、日本語が変だえっと〜畑で移し替える作業をします〜すこちらですねあれが唐辛子でこの辺がパピナップルえー〜、シソが奥に あるんだけどこれを全部植え替えますよっしゃー完成しましたーイーイ汗まみれこれがタイのハーブと唐辛子やってあと唐辛子二つ ププシナえっ、ー、となんだっけえー、ミントとこれがマンゴーの匂いがするっていうハーブこれも食べるのでしょうがやってしそしそちょっとなんか元気ないか心配だけどまあまああとこれがパパパパイパパパパパパパスパパパパパということで 植え直しました頑張ったということでえー、となんだっけ鉢を買って、えー、畑の野菜たちを植え直すのまきでしたということでまた次回の動画でバタタ。